便秘とはつまり、うんこが出ないことだ。ほうほうそれって辛いの？すっごく辛い。で、それ自体も辛いが、特に気をつけなきゃいけないのが、便秘の影響で凶暴化することだ。ほうほういいか、くれぐれもミサイルを怒らせるようなことは言うなよ。例えば、シジがたるんでるとか、シワが増えたとか、お便秘怪獣うんこマンとか。 ふぅ、ふもしや は<音楽>くに遠く<音楽>ないなのた」<音楽> 願いは叶わないのさやたらそんな人生子供は知りたくはないちょっとだってオラ達の未来は輝いているんだぞ 「身近なところへ」